こんにちはただいまご紹介になりましたうちおでございますこのステージ2回目の M となります1回目ステージ2回目流しとだいぶ踊り子の表情も和らいできたのかなというところでまたここで一発うちの踊り子さんですかませますかませますかまします精一杯踊らせていただきますどうぞたくさんのご声援よろしくお願いします All、right. Thank、yeah. you. 皆さんのご声援ありがとうございまし た, うまし た, うましたどうもありがとうございました